ミッドウィッチ小学校来ました。このマップは行き止まりが多いわ。建物が二つ建ってて、間に中庭がある感じね。発電機が教室内にあったわ。 構内でやられたのねオブセが追われてるから助けに行かなきゃ私がいた方の構内に入った階段のところに吊るされてたのね 押しかけの発電機触ってくるんキラー戻ってきた一回かしらあの発電機はあの子に任せましょ 救助した子じゃない結構発電機回ってたから警戒されてるわうーん近くを張ってる私も姿を見られたわ 救助された子が狙われてるわね救助した人がカバーに入ってるマップが入り組んでて逃げるのが難しいわエクセキューショナーの能力でリーチはメメントできるみたい でチェイス中ねあ中庭じゃなくてゲート前だったわゲートの真横に発電機があるわねオブセの仲間が救助行ってくれる マークが揺れてる、チェイス中だわ。わあ、見つかっちゃった。ああああまずいは威嚇だけだった。耐久すぎちゃう。 っも突っ込むわ急いで離れましょうどこでチェイスしてるのかしら上だったのね どこに飛ばされた板は真上ね階段がどこにあるのかわかりづらいなんかつまずいたと思ったら穴が開いてる。 あと2台探さなきゃあ飛ばされる発電機がけられたわ。 と近いキラーが来る前に逃げましょうまずい戻ってきたわ上から降ってくるんじゃない板当ててやるわよっ 来ないのよここから離れないと見つかっちゃうわえー、中に入るペイントやめて。 行き止まりじゃないあ先があったやっぱり行き止まりじゃないなんて最高のタイミングオブジェクトかと思ってトレイル踏んじゃうわ ゲートを見に行ったタイミング見てゲート開けなきゃ覗きに来てたからゲートここかしらもう一人もゲート開けたってことは無事ね あらまさか私を気にして出過ぎたところをやられちゃったねあよく逃げてこれたわね脱出しましょう you